그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그치그 일본어회화강의를이제런칭을했잖아요그래서이제2월10일부터제강의가시작을하는데근데마침저번주에또수능이있었잖아요이제강사비슷한그런게될건데이제뭐실력체크겸한번장난삼아가지고문제를풀어보려고합니다와내가수능진짜너무오래돼가지고 근데그제영상에도몇번나왔던일본인친구가그 이, 이거풀어본다고하니까자기도풀어보고싶다그래가지고하하같이한번풀어볼게요다음은10시1 10시1 10시10시10시10시10시10시 スケート、うん、ホームステイバスケットボール、うん、CD 小林、うん、さんは仕事が近い丸い親しい優しい細かい細かいから嬉しい、うん、仕事が細かいってちょっとネガティブな意味もあるんじゃないなんか細かいなこいつみたいなそういうのない<笑>一応答えはそうだけど何か 10%, 10ぐらいなんか確かに入ってる気もするけどいい仕事ができるからとか ああ、そうだね。一応先生だからね、私。<笑>はい。<笑>テレア神社に行くとなります。一回100円、200円、おみくじだね。うん。ちなみに5番は ?5 番は、合格って書いてるから、合格、うん、なんとかでしょう。<笑><笑>合格なんとかね。だる、だるまなのかな、これ。ああ、正解、そうそう、正解。 時は早いから水曜日にしましょうかえっ、ー、としましょうかしようかな<笑>細かいなほんと水曜日と金曜日もダメじゃあ月か木じゃんあれえでも火曜日って早いから受けたくないって言ってるやんダダダダメではないでしょんー日本人ではっきり言わないじゃん<笑> さ<笑>やは多分遠回しで日本人だからそんなことあるかスマホばっかり 見, たい見ていないで、ね、掃除してねじゃあ A としないと B とするってするってはないのねしたんだよねはいはい分かったよ A と B だけどなんかニュアンスをちょっと。 部屋の掃除したんだよね、あなたっていうふうに言うこともあるんじゃないあるねでも、多分これもあの後ろにクエスチョンマークが付いていると使えるねうんうんうんうんわぁれいや、ね、やむるわ、いまじんしえ火をつけたまま、どっかに行かないでなんで、どどこかに行かないさっきからどっかっていうの細かいなマジでうっしょ 29番<笑>これは何ですか<笑>そうそう、はい、はいはいはい四角の中に入る文字の組み合わせで作れる漢字は、うん、っていうことはいはいはいはいおかしいなと思った時あおかしいおかし何これあおかしいなと思った時は声を出してこれね鼻だね花だね花ああなるほどね順番逆でもいいのねああなるほどね あなたにそこにいられては通れないよ文法的には合ってるけどこんなこと言 う, <笑>うどいてって言わない<笑>おいちゃんわだからどいてこ<笑>まる<笑><笑>子供と遊ぶのは楽しくはするが疲れるこれは違うな<笑>その問題は私たちで調べてみようと思いますこれ<笑>普通いけるじゃん ちょっと A が怪しいけど C だけはないから A の<笑>あじゃあいいなどこが怪しいのいやあのあ文法的には合ってるけどこんなとこ言わないじゃんあんまりちょっとあなたにそこにいられては通れないよ<笑>いえシャって聞こえたけど今こ<笑><笑><笑><笑>ねじゃこれ火曜日ねじゃマイナス1 50点満点だね私49点でしたはい。ちょっと中間中間後半ぐらいの。な1番利益でしょ逃れたでしょでこれは根拠だねこれ簡単簡単えっ、ー、と2番違うと思うよね違う逃れたやってるじゃん違うあれ免れたなのかな ああ、免れたじゃない逃れただでしょうああいうせこいことは4に辞めようと思う。辞めた方が辞めてほしいのだ辞められるものではないこれ2番だねうんそうなんだそこまでは<笑>思ったことないけどあのこう広告主とか企業側としては見させるっていうことでしょ視聴者が身を乗り出させられる だって極端に言えば暴力みたいなものであってっていうことは結局主語主語というかその行為をやってるのはテレビ局側の話を今言ってるじゃない違うだからテレビ局が身を乗り出させてるんだだからお前らテレビ局ってこういう出し方あかんでっていう話だったからんでかさゆみやな俺は多分2番だと思う俺は正解確認しきりました正解、うん、1番だって<笑> <웃음> <웃음> 다행히1등급은나왔습니다 <웃음> 아니왜1점짜리문제가더제일어려워1점짜리문제가제일어려운데수능강사아니라회화강사니까요 <웃음> 괜찮겠어요 <웃음> 제이번올해수능보신수험생분들수고하셨고요댓글에제강의링크를걸어놓을테니까이번회화를배우고싶은분들은 、네、 신청을해주시면감사하겠습니다2월10일부터클래스를오픈을하니까요 、네、 지금열심히강의를만들고있습니다 <웃음>